スカイツリーエッフェル塔サグダラファミリアブルジェ・ハリファ大きな建物は常に人々を引きつけます建物はそのコミュニティの科学力や財力国力の象徴となりつまりアイデンティティの形成に役立ちます旧約聖書の伝説によると太古の昔人々はバベルの塔を作った際に こう言いましたさあ先が天に届くほどの塔を作り我々の名をあげようしかしこれが神の怒りを買ったそこで人間は地下を掘り始めましたその結果がここ新宿ダンジョンです 新宿駅はギネスで利用者数世界一に認定されていますその地下の広さは巨大です地下面積だけを合計すると広さは10万平方メートルに達し東京ドーム2個分に当たります常に改築と増築を繰り返しているため今も工事中です工事期間が長い建築物といえば サグラダ・ファミリアが有名ですが新宿駅の工事期間はそのサグダラダ・ファミリアよりも長いんです地下空間はまさに迷宮 Twitter で「新宿迷った」と検索すれば毎日誰かが必ずつぶやいていますそんな入り組んだ迷路構造を揶揄してこの地下空間は時に「新宿ダンジョン」と表現されます ダンジョンとはコンピューターゲームで使われる言葉で主人公が迷い込む地下迷路を意味しますそんな新宿ダンジョンを実際にスマホゲームにした人がいましたゲームの名前はそのまんま新宿ダンジョン制作者が実際に歩いて作成した新宿駅の地図と冒険ゲームの雰囲気を合わせることで作られたゲームです ゲームを片手に新宿駅を歩いてみましたすると僕の知らない通路がたくさんあって驚きましたもし全べての通路を一本の道にしたならおそらく 10km は超えると僕は思いますところで新宿駅が何区に存在しているか知っていますか当然新宿区 だと思うかもしれませんが半分不正 解, です正解は渋谷区と新宿区どうしてまたそんなややこしい場所に作ったんだろうそう思われるかもしれませんねもちろん新宿駅が小さな駅だった頃はちゃんと新宿区にありましたでも増築に増築を重ねた結果新宿駅の南口は 渋谷区まままで達してしまいましていたそうなると新宿駅構内に渋谷と新宿の境界線があるわけですがそれは一体どこにあるんでしょうかこれ気になりませんかここですここが2つの区の境界線上です今僕は JR の新南口に近いホームに立っています片足は新宿区 もう片足は渋谷区を踏んでます。赤道の上に立っているほどではないと思いますが、それでもちょっと感じるものがあるような気がします。ただ、人によっては興味のない話かもしれませんね。でももし僕がこう言ったらどうでしょう。今僕は川の上にも立っているんです。渋谷区と新宿区は 川によってて境界線が引かれています玉川上水厳密に言えば自然な川ではありませんが玉川上水は江戸時代から続く人工の川です僕が今立っている場所の足元その地下にはその玉川上水が人目をしのんで今も水を運んでいるんですこういった見えない川を暗渠と言います この玉川上水はとても浅く、1900年代の頃は深さたった10センチほどでした。ご存知の通り、新宿はダンジョンです。近くか。そして僕の足元には地下に埋まった川、暗渠があります。では、この2つの事実が重なったとき、何が起こると思いますか答えは、この新宿駅の地下では玉川上水を、 見上げるることができるんできんす今僕は新宿三丁目付近の地下に来ていますそしてそこがまさに玉川上水の暗渠が走っている部分です2つの区をまたぐ新宿駅その境界線を決める玉川上水その玉川上水を僕は今下から見て表面からは目に見えない歴史の流れに 思いをはせているところです<音楽>さて動画ももう終わりに近づいてきました最後に皆さんのためにとある三つの謎を紹介しましょう 一つ目は隠れ改札新宿ダンジョンの作者上原さんはある日改札を一つ見落としていることをユーザーから指摘されますどうやら新宿西口にもう一つ改札があるらしいしかし上原さんは疑問に思いました改札出口なら百歩譲って見落としがあるかもしれないけれど改札なんて大きなものを見落とすことが ありえるんだろうかそして改札を探してみますがやはり見当たりません新宿駅はご存知変化が早いですからもしかしたらもうなくなっているのかもしれないそう思った上原さんしかし後になって気がつきましたその改札は確かに存在していたのです今皆さんが見ているこの改札がそれです一見すると 普通の改札ですが、ここは実は平日の朝、たった2時間しか空いていないんです。通りで見つからないはずです。しかし、上原さんが見つけられなかった理由は、それだけではありません。この改札は、その2時間を過ぎると、この通り、隠れてしまうんです。これぞまさに、隠し改札。新宿ダンジョン。 さて、謎は何かというと、ここは一体どこにあるんでしょう皆さんが新宿にいらした時にぜひ探してみてください。二つ目の謎。僕はゲーム新宿ダンジョンのファンなのですが、唯一残念に思っていることがあります。それは何かというと、新宿の一番奥深くに隠れている裏ダンジョン。それが このゲームには反映されていないんです今からその裏ダンジョンに行ってみましょう ここです。一面緑。異様な雰囲気を放っています。まさに新宿ダンジョンの裏ダンジョンにふさわしいですよね。さて、ここ一体どこにあるんでしょうかこれが二つ目の謎でした。どうぞ探してみてください。最後、三つ目の謎。ダンジョンがダンジョンであるためには、君の悪い存在が 必要でははないいかと僕は思っています新宿ダンジョンのゲーム内ではとある特定の場所に行くとこんな目玉が登場します特別なイベントは発生しませんがとても不気味な存在感を放っていますよねゲームをやったことある人なら一体これは何だろうそう思ったと思いますこれ実際にありますほら 新宿の目一体どこにあるんでしょうかこれも3つ目の謎としてどうぞ探してみてくださいいかがでしたでしょうかこの動画が皆さんに何か新しい好奇心を与えることができているのであればとても嬉しく思います普段僕は 海外の YouTuber の動画を紹介しています。そちらもぜひご覧になってください。あと、いつも見ていただいている方にお聞きしたいのは、今日の動画は面白かったでしょうかこういう動画を定期的に作ってみるのはいいアイディアだと思いますかぜひコメントで教えてください。新宿について興味が湧いた方は、こちらに書いてある参考図書やウェブサイトをぜひご覧になってください。それではまた次回お会いしましょう。